私のために集まってくれたいっぱいたくさんのスタッフさんとかメンバーの皆さんだったりダンサーの皆さんなだったり本当にたくさんの今回集まってくれたパフォーマンスの皆さんだったりそういう人が支えてくれてでそんな私を皆さんが見に来てくれてもっともっと増して思うことができて皆さんに本当に感謝感謝でいっぱいです。